「君にていくきすみわすれなれないから僕の大地ののモリーどら焼きは主食になれない」「ならばうわかけしちゃえば僕の思いどおりや」「つった<ち><笑>そば」 似てるよ「バックアップは任せて」「左から右へと」「出来事がとかあっちこちどち」「はここにいるの」「バスでまだ先でしょ」「いい加減にこよびから」「見えないいたすとはしない」「かわいた心臓の音あばいうわごと」「そがにそうなんて気にしてるからかじ」「」 それでも死んだ幸せになるように礼儀らしくまずは最新な愛させてくれるいつでも愛レビュー君に体キスみ忘れられないから僕のだけのメモリー空焼きは主食になれないならばうわきしえちゃえば僕の思い通り夢から先に冷めないで冷めないでぬくもりねぎないでまだ朝はサプリあるからあと5分 90本たせて「<笑><笑><笑><笑>いつでもアイレブユ」「君にていくきすみ」「忘れなれないから僕の大地のメモリ」「どら焼きは主食になれない」「ならばうわかけしちゃえば僕」 そばで見てるよバックアップは任せて左から右へと出来事があちこちどち君はここにいるのバースデまた先でしょいい加減に小呼びから見えない痛す調はしない騒いた心臓の音あばいうわごとそこに空 せになるようにしくまずは最新な挨拶そこアイヴェイいつでもアイレブ君に手いくきすみ忘れないんだから僕の出汁のメモリ空焼きは主食になれないならばうわかきかえしちゃえば僕の思い通り夢からてっぺり冷めないで冷めないでぬくもりねぎないでまだ朝はサプリあるからあと5分 I'm s o r r h I'm sorry. I'm sorry. I'm o r r y I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.